これが中国共産党の凄みであり、強みなのかもしれません。どうも政治いろいろの学部です。中国共産党の指導者、習近平氏がついに毛沢東氏、鄧小平氏と並ぶ存在となりそうです。 朝日新聞デジタルの記事を引用します。中国共産党の重要会議、中央委員会第6回全体会議、6中全会で11日、40年ぶりとなる新たな歴史決議が採択された。国営新華社通信が伝えた。習近平総書記を毛沢東、東小平の各時代に次ぐ 新時代の指導者と位置づけており、習氏の長期政権実現に向けたプロセスは最終段階に入った。新化者によると採択されたのは、党の100年奮闘の重大な成果と歴史的経験に関する決議。六中全会が開幕した8日、習氏自らが草案を説明していた。 全文は公表されていないが、中国共産党のこれまでの実績や、習指導部の成果を高く評価するものだ。共産党がこれまで歴史決議を採択したのは、建国の父でもある毛沢東時代の1945年、改革開放政策を主導した東昌平時代の81年の2回だけ、 党の過去について評価を定める歴史決議には重大な意味があり、修氏は今回、毛と党に並ぶ歴史的指導者として自らを位置づけた形だ。修氏は来年に控える5年に1回の党大会で、過去の不分率を破って3期目に挑むことが有力視されている。歴史決議の採択は党大会に向けて、 自らの権威を盤石にする狙いがあると見られている。とのことです。歴史決議とは中国共産党が歴史の節目節目に採択する文章のことで、記事にもある通り、1回目は1945年毛沢東支配下において、2回目は1981年東小平支配下において採択されています。 ものすごく簡単に言ってしまえば、共産党内部の権力闘争に決着をつける決議と言ってよく、さらに付け加えれば、勝利者側の勝利宣言に近いものと言ってよいでしょう。1945年に出された1回目の歴史決議は、正式名称を若干の歴史問題に関する決議と言 い, い、共産党内で行われていたある種の 反対派粛清運動、当時は政府運動などと言っていたようですが、これを総括する内容となっています。1981年に出された2回目は、正式名称を、建国以来の党の若干の歴史問題についての決議と言 い, い、もっと露骨です。某沢党路線の継承を主張する過酷法と、改革開放路線を推奨する 東兵の対立ががあり結果的に東兵陣営が勝利します勝利した東小平陣営は、自らの正しさを堅伝するために、共産党にとっては建国の父と言ってよい毛沢東を、文化大学名は指導者が誤って発動し、反動集団に利用され、党、国家各民族に 大きな災難である内乱をもたたらししと非難していますもちろん同時に毛沢東のことを偉大なマルクス主義者であり偉大なプロレタリア階級革命家と評価することも忘れていませんが1981年の歴史決議以降ごくわずかずつではありますが中国国内では毛沢東に対する神格化が薄れていき 結果的にそれが1989年の天安門事件につながった感もあります。いずれにしろ歴史決議とは時の指導者が反対派を粛清し終えたことの表れでもあり、その指導者の地位が盤石であることを内外に宣伝するためのものと言っても言い過ぎではないと思われます。国境合作から国境内戦を行い、結果的に 中国共産党を文字通り中国の主とした毛沢東。改革開放や一人っ子政策を進め、それまでの毛沢東路線と決別して、現代中国の礎を築いた東昌平。この二人はそれこそ煮ても焼いても食えない妖怪の類だったと思われます。この二人に比べると習近平氏はちょっと、いや、 かなり落ちる人物のように思われるのですが。しかしながら、その習近平氏が中国共産党の歴史上に三々と輝く二人の人物と同じように歴史決議を出すのには、毛沢東、東小平の両氏が歴史決議を出したのとは少し違う理由があるようにも思われます。その理由について、9月30日に続けニュースウィーク氏が 報じていまますすので一部引用します実際のところ中国のバブル経済はどの程度の水準なのだろうか世界恐慌や日本のバブル崩壊リーマンショックなど過去の経験則から経済圏における総融資残高が GDP の 1.7 倍を超えると危険水準に入ることが分かっている中国人民銀行が発表した 2021年7月時点の社会融資総量は前年同月比 10.7% 増の302兆4900億元約5138兆円だった社会融資総量は中国独自の指標だがここから地方政府の債務や株主資本などを除外し総融資額に近い金額を算出した上で GDP で割ると 2.2 倍という数字が得られる。これはかなりの危険水準であり、何らかの処理が必要なのは間違いない。今年に入って、信託貸付などの残高は減っており、一部では資金回収が進んでいる様子が伺える。一方で、融資残高は増加が続いており、不良債権が顕在化すれば、 一部が回収不能となることも考えられる。とのことで、中国最大級の不動産デベロッパーである恒大集団がデフォルトの危機と言われていますので、中国経済が相当な危険水位にあるのは間違いありません。実はこれこそが習近平氏が歴史決議を採択する一番の理由なのかもしれないわけです。 中国という国は経済こそ自由経済に近い形を模倣しているものの政治体制は依然として旧体依然たる一党独裁体制のままなわけですここにきて歴史決議を採択するということは習近平氏を盤石として深刻化し一党独裁体制をさらに強化していく狙いがあると思われますインターネットの普及や 海外旅行の普及などで中国の一般的な人民が外の世界を知る機会が相当増えてきたのですが、それをもう一度抑え込もうという狙いがあるように思われるわけですね。すなわち中国共産党は広大集団などの民間会社が潰れることなど何とも思わず、中国人民がそれによって途端の苦しみを味わうことになろうとも一切助けず、 むしろ弱者切り捨ての政策を取って、中国共産党だけの安寧を狙っているとしか思えないのです。もっと平たく言えば、西側諸国のように、経済危機を何とかしてソフトランディングさせようなどとは、ついほども思わず、いっそハードランディングさせてしまえ、人民は途端の苦しみを味わうだろうが、共産党は痛くも痒くもない。 という方向に持っていこうとしており、そのための歴史決議なのではないかとすら思えるわけです。こういう国民のことを何とも思わない姿勢を平気で取れるあたりが中国の凄み強みであり、裏を返せばこういうことを平気でするあたりが信用ならない国家だと思われる理由のような気がします。こういう姿勢を取り続けている限り、中国が西側諸国と